こんにちは、でです。す。のの歌のお時間です今日は安全地帯のアルバム「抱きしめたい」っていう「安全地帯3」という作品の中に入っている一曲「風」という歌を選曲しました。 カメラを動かしますねこの3のアルバムっていうのは以前配信で出しました「Y のテンション」っていう歌があるんですけれどもこの曲もこれに入っています。でこの風という歌は 10曲入っている中で最も色気の部分を消した爽やかなスリーフィンガーのギターから始まるイントロでねそういう安全地帯の曲の中では意外な感じの 作品です彼らが20代の頃っていうのは刹那的な恋の歌をかなり作っていたのでその中でも「風」という曲はちょっと玉置浩二がイメージできない不思議な曲なんですよね。 どちらかというと今の年を取った時の60代になってからの彼の心境でできるような曲調ですね。愛のテンションなんかもう本当に大人の恋みたいな曲調。であと このアルバムが私の安全地帯の楽曲を聴くようになったきっかけなんですよねたまたまスーパーで流れていたのがこの中に入っていた1曲だったんですでヒット曲とかシングルカットになっていないのにもかかわらず普通のスーパーで アルバムの曲が流れるって不思議だなっていうのとこの題名何っていうところから始まってまあその曲は結局レジーデイジーっていう歌なんですけれどもまたそれはいつか紹介したいと思います恋の予感とかの時代の曲ですまあセクシーな イメージを売っていた頃の安全地帯の作品になります9番目に入っているエクスタシーっていう曲なんかもろ男女のそのうん大人の恋の絡みみたいなことをね印象づけるような内容になっていますでもあの全体的にそうですねあのよく ミュージシャンの作詞作曲される方が言われるんですけれども、ラブソングっていうのは若い時にしか 作, あの作れないんだと、作品を。脂が乗っている頃じゃないとメロディーラインも詩も思いつかないんだっていうふうに聞いたことがあります。確かに年を取れば取るほど、ふるさとの印象とかね、懐かしいとか、お母さんとか、そういう テーマを題材にした作品を作り出すんですよねアーティストの人ってそれはあんまり面白みがないですよやっぱりそのやっぱ20代30代かな一番いい曲を作るっていうのはどのアーティストでもそうですけれどもオフコースにしてもそうだしサザンでもそうだし なんか年を取ってからの曲っていうのは色気がないんで、私はあまり好まないんですけれども、このあえて風という歌を。今日はピックアップして。歌ってみたいと思っています。あ、へたっぴですよ。へたっぴでも。撮り直しなしの一発本番録音っていうことで。撮りますので。そこ。 ご了承の上その続きを聞くか聞かないかはあなた次第ということでお任せしますちょっとお水を頂 い, いてから「お風呂場 レ, レコーディングスタジオ」っていう名前をつけないといけないぐらい本当に。 簡素なものなんですけれども、でもここしか声を出して歌うところはないので、しばらくここで続けてみようと思います。もうここしここしここでしか大声張り上げる場所がないっていうのも事実なんですけれども、うん、それとねマイクをいくらつけても。 普通の部屋だと広すぎて声が小さく録音されるんで狭いところじゃないとダメなんだなっていうのも分かったんで探した場所のその行く末がここだったっていうことなんですよね、はい、前振りが長くなって申し訳ありませんでは練習なしで久しぶりに歌います風 瞳に「風が吹いて坂道を」「ひとりで降りてみた」 「めいのちずば にも、叶えられる夢がある。以上になります。どとかここら辺で、歌詞が一つ、一粒足りなかったですね。 変わらず聞きづらい声で申し訳ないです今日はもうこれ以上歌えないかなうん、えべ、ー、は一睡もしませんでしたで午前中に撮影しています一応覚えてましたね<笑>練習 練習もしないんですよ。この愛の歌を歌うときって仮歌とか、うんまあ、一応レコーディングっていう言い方おかしいんですけど素人なんてこれ撮るときに練習しないんですよそれとねレモンちゃんがかじりましたここ歌詞カードを書いてるときに何でもかじっちゃうすごいですよねここに紙があるって教えてないのに そこに一直線で1秒で飛んで2秒後からかじっているというそういう人間より賢い人間だと5歳ぐらいの知能があると言われている小桜インコのレモンちゃんがかじってくれた歌詞カードで歌いました以上になります最後まで聞いてくださってありがとうございますチャンネル登録してくださっている方本当に感謝しています ありがとうございます。登録はしていないけど見てるよっていう方ありがとうございます。お友達もありがとう。そして全く知らないけどここにたどり着いたよっていう方もいらっしゃると思います。本当にありがとう。クリックしてくれてありがとうございます。感謝しています。本当に感謝しています。このチャンネルの配信がいつまで続くか自分でもさっぱりわかりません。 歌える限り、バンされない限り、続けようと思っています。以上になります。それではまた、次回があるかどうかわからないけれども、頑張ります。ありがとうございました。以上、青空の愛の歌のコーナーでした。バイバイイ。